さて、今回はアニメ版の刻々のネタバレ考察第1回山地和弘さんコズミックスさん吉野弘之さん能登真美子さん僕としては耳からよだれが出そうな作品です三重丸です昔々東京湾のあたり一部の深海魚に突然変異が起こります 最初はほんの一部の個体だけだったと思いますが後にタマワニと呼ばれるようになる特殊な粒子を血中に備えていましたタマワニ粒子は内部から全身に働きかけ体内の活動を高速化する能力を持っています同時に体の周囲にタマワニ粒子をまいて接触している物質の速さもコントロールすることができます 深海の生存競争においてタマワニ粒子を備えて高速移動できる個体は優位に立てる水圧が非常に高い環境下でも素早く動けるわけですねこうしてタマワニ粒子を遺伝によって受け継いだ子孫も増えていきます タマワニ粒子はある程度の高速活動でエネルギーを使い果たすと死んでしまいますですのでタマワニを備える深海魚の体にはタマワニを生産する器官も備わっています食事によってタマワニを生産するというのももちろんあるんですがもう一つの方法が光合成眼球から光を取り込んでタマワニを生産しますある個体は太陽光で またたある個体は月に反射した太陽光つまり月明かりですね深海で食料が不足すると体内のタマワニも不足してきます海面付近まで上昇して食料の確保と同時に眼球から光を取り込んでタマワニを再生産十分に回復するとまた深海へ潜る この繰り返しの影響で海面付近の海水中にも生きた玉ワニ粒子が蓄えられていくこうした海面付近を漂っている玉ワニ粒子が水蒸気の粒に包まれて上空へそれが雨のしずくに入り込んで陸地に降り注ぎ川へ集められてまた海へと帰る。 この循環により川や海の近くの土壌に少しずつ玉ワニが蓄えられていくそしてそこに暮らす生き物たちにも食事や水の循環を通じて玉ワニが蓄えられるやがて陸上世界においても遺伝によって子孫に玉ワニが受け継がれるようになります 人間が遺伝によってタマワニを受け継いだ場合も深海魚と同じくその体と周囲の物質を高速活動させることができる受け継いだタマワニが少ない場合は外から呼び込んだタマワニにも頼ることになりますがタマワニを濃く受け継いだ子孫の場合特別な術を使わなくても自力で高速活動ができます 遺伝で受け継がれたタマワニの場合は最初から血液に守られていてそこが安全地帯になっていますがそれに対して外から呼び込まれた渡りのタマワニの場合は事情が違います渡りのタマワニは動物の体に入っても血中に溶け込むことができず最終的には外で安全に暮らせる場所を見つける必要があります ももとと水生生物に由来するタマワニ粒子は水や血液に包まれていれば長い時間生き続けることができるその反面空気中ではほんの一瞬しか生きられません空気中の移動を避けられない場面ではタマワニ粒子は集まって軍隊を形成しますたくさん集まると一本の繊維のような姿になり その繊維状の軍隊がさらにより集まってクラゲのような姿になる外側の粒子は空気に触れてすぐに死滅してしまいますが少しの時間内側の粒子の延命ができるタマワニは電波を発していてある程度の距離までは別のタマワニが集まっている場所を探知することができます。 渡りのタマワニはこの探知の能力でより多くのタマワニが集まっている場所を見つけるとそちらへ合流しようとしますすでにたくさんタマワニが集まっている場所ならこれから合流する自分たちも安全に住めるはずという理屈ですね渡りのタマワニは宿主から記憶を読み取って さらに長く安全に暮らせそうな場所の手がかりを集めます血中のタマワニもある程度の記憶を持っていますが宿主の世代交代とともにその記憶は薄れていきますおそらくタマワニ粒子の記憶を子孫のタマワニに伝えられるのは3世代までおじいちゃんおばあちゃんの世代から孫までが限度何世代もの遺伝を経たタマワニの一部が渡りタマワニと化した場合 海や川へ戻れば安全だという記憶はもう完全に失っています陸上を移動する渡り玉ワニにとって終点となるのは結局多くの玉ワニが集まってしかも長い年月住み続けられる宿つまり玉ワニを多く含んだ土壌で育った木ですその樹液が後に石の材料となり やがては、視界術という言葉が使われるようになります。普段長すぎますので、今回はあっさりとこの辺で30丸でした。